こんにちは、風わです。まあ、今日お香を焚きながら話そうかなと思います。皆さんは地球変面説をご存知ですか地球っていうのは大体皆さん球体だと思っていますよね。だけどそれって実際は本当なのでしょうか皆さんにとっての常識っていうのはあなたにとっての人生観そのものだと思います。例えば毎日暴力、虐待を受けて育った人は 暴力されるのが当たり前だし毎日金稼いでる人は金を稼ぐのが当たり前になっていてまあそれは一種の洗脳なのかなと思います皆さん一回科学という概念を捨ててみてください本当に地球っていうのは 球体なのでしょうか地球平面説とか全く関係なくてまあその地球平面って考えることが大事だと思うんですよまあ洗脳ですね地球が丸いっていうのは皆さん実際宇宙行ったことってないですよね僕もないんですよでまあ僕自身将来の夢宇宙に行くことです前園社長前澤社長わかんないですけどあの人とかは 金でで宇宙行けてるんで僕も YouTube でお金を稼いで宇宙行きたいなと思っていてまあその理由が本当に地球は球体なのかっていうのが知りたいのでまあそんなノリで宇宙行きたいですね YouTube で稼ぎるようになったら普通に仕事しなくていいと思っていてまあ僕の理想としては不労所得がいいんですよで多分不労所得ってダメじゃねとか頑張って働くのが正義とか忍耐 努力最高って思ってる人いるかもしれないんですけどそれも洗脳かもしれないんです今まで育った環境それは本当に全て偶然なのでしょうかあなたにとっての偶然とは本当は必然だったりするかもしれないです YouTube って洗脳するためには一番いいんですよ10個中4つぐらいが洗脳するための動画あったら1つは 必ず見ると思うんですよねなのであなたのおすすめに出ている YouTuber あなたの動画のおすすめに出ている音楽それはあなたを洗脳するためのものかもしれません儒教ってあるじゃないですか儒教って政府が国民を動かすのに一番簡単な宗教って言われていて礼儀正しくするとか しっかり勉学に励むとか人を愛して人に信じてもらえるようにまあそれは儒教から来てると言われています皆さんは生まれた時から儒教を信仰しているのです 皆さんよく宗教入ってる人バカにするじゃないですかだけど皆さん考えてみてくださいクリスマスに家族でケーキ食べたりお正月に神社行ったりハロウィンで遊んだりとかするかもしれないんですけどまあそれも全部宗教由来ですまあ、僕自身今日 YouTuber 始めたんですけどなぜ YouTube を始めたかっていうと宗教を作るためです僕が好きな YouTuber で宗教を作ろうとしてた人がいたんですがまあ辞めちゃって、まあ、僕自身も辞めちゃうと思うんですよ 100%ADHD ででででで多分あききちちゃんんんと思ううううすすけど、まあ、今はは好好ややっっててるななろかいう感じです僕自身はプログラミングとか勉強したんですけど ADHD の僕には向いてなかったんで今 YouTube で動画撮ってますで今あなたの元に届いてるっていう感じですまあ自己紹介はここまでですねではご視聴ありがとうございましたまた動画見てくれると嬉しいですもしよければコメント欄にいやいや洗脳なんてありえないでしょうとかそういうコメントとかどしどし待ってますではバイバイ なんだ